こんにちはオランジュリーのみかですいつも動画を視聴していただきありがとうございます今回は初心者の方に向けてふわふわのパンを作りながらパン作りの基本的なことをお伝えできたらいいなと思っていますまず材料の説明をしていきますお粉です主に強力粉と純強力粉を使っていきます私はスーパーに売っているカメリアもしくは 富澤商店さんやコッタさんなどに売っているイーグルを使うことが多いですお粉はふるわないでそのまま使っていきましょうできれば封を開けてから1ヶ月で使い切るようにしてください膨らませるものインスタントドライイーストですタフ社の赤を使っていることが多いですがスーパーにこのようにね 3g という小さい単位で売っているドライイーストもありますので こちらを使ってもらうととても便利です大きいものを購入しましたら冷蔵庫もしくは冷凍庫で保存になります必ず用意しておいてほしい道具まずはりです1グラム単位ではれるものを用意してくださいカードですパン作りをするときはスケッパーという言い方をすることが多いです丸い部分はボールについている生地を平らなところは手のひらにくっついた生地や テーブルについた生地を取ります。生地をカットするときにも使えますので、用意しておいてもらうと便利です。では一緒に作っていきましょう。強力粉 200g をボウルに量ります。インスタントドライイースト 4g 塩 3.6g 砂糖 18g ボウルに入れてスケッパーの丸い方を使ってよく混ぜます。 混ざりましたら牛乳 135g 卵をよく溶いたもの 20g を入れてさらによく混ぜ合わせますカードで混ぜにくい時にはゴムベラを使うと混ぜやすいです粉気がなくなってきましたら生地をテーブルに出しますボウルに残っている 生地もしっかり取りましょう手のひらを使ってさらに材料を混ぜ合わせていきますテーブルに生地をこすりつけるように大きく伸ばしましょう 手と一緒に生地が戻ってくるようになるまで、しっかり同じ作業をしていきます。戻ってくるようになったのわかりますか。はい、そしたらね、次の作業をしていきます。一度手にくっついた生地をきれいに取りましょう。手のひらで生地を回転させながら、生地をはらせます。 生地が張ったら転がしていきますちょっとベタつきますねもう一回丸めてみますまだベタつくようなのでで少し打ち粉をしてさらに丸めて転がしていきます打ち粉は強力粉を使ってください急がなくていいので力を入れてしっかり転がしていきますちょっと違う向きから見てください影がね映っちゃってちょっと見づらいかもしれませんがしっかり力を入れて転がしています 叩くくというやり方もあるんですけれども今回は、ね、転がすっていうこね方をしていきます弾力が出てきたら生地を引っ張ってみましょうすぐ切れなければ OK です本来はグルテン膜でチェックをしたいのですがちょっとね難しいのでこのやり方で判断しましょう次にバターを混ぜ込んでいきますバター 15g を細かくカットしていきます生地を広げましたらその上に バターを乗せてチャキン状に包みます包んだら手でしっかり掴んであげて大きく伸ばしてください最初にやったテーブルに生地をこすりつけるような感じでバターを混ぜ込んでいきますこの時にバターが飛び出てきてしまっても気にしないで混ぜていきましょうバターが全体的に混ざったらこね上がりですテーブルに打ち粉をして生地を丸めていきます 生地が張るように丸めてくださいでこの後一時発酵をしていきます発酵器がある方は30度の発酵器で40分発酵させていきます発酵器がない方はボウルにラップをして暖かいところに置いときましょう生地の大きさが 1.8 倍ぐらいになれば OK ですラップの上の部分にマジックで今の生地の大きさを書いておいてあげると分かりやすいですよ40分後です どのくらい大きくなったでしょうかねかなり膨らんでますよねきちんと発酵してるかチェックをします人差し指に打ち粉をつけて生地にブサッと刺してください穴の大きさが変わらなければ OK です生地に軽く打ち粉をふるって原骨で4回か5回ぐらいパンチを入れていきますカードの丸い方を使って生地をテーブルに出していきましょうボウルに残ってたらその生地も出してあげてください 分分割します。8等分です。8等で1個だいたい 50g になるように分割をししていきましょう。お家で食べるパンなのでいちいち測るの面倒くさいなぁと思うかもしれませんけれども大きさが結構違っちゃうと焼き時間を変えなくちゃいけなくなりますのでなるべく 23g ぐらいの濃差で分割するようにしてください8個分割できましたらゆるく丸めていきます 小さい生地は大きい生地で包み込むように中に入れてあげて丸めていきましょう。慣れる前はね、こんな感じで折り曲げるような形で丸めていってあげるとやりやすいと思います。別の丸め方をしてみますね。手のひらの中で転がしていただいても OK です。ちょっと技見せちゃいますね。2個一緒です。 平らの上でこのような形でね丸めることもできますラップを上にふんわりかけて10分休ませておきますベンチタイムと言いますの間に天板の上にオーブンシートを敷いておきます10分経ちましたので成形をしていきます先ほどよりも生地がしっかり貼るように成形をしていきましょう 成形の仕方はベンチタイムの時と同じでいいです。成形が終わった後の話を少ししてしまいますが、えっとこの後二次発酵に入ります。二次発酵をしている間にオーブンに予熱を入れるようにしてください。180度から190度でオーブンに予熱を入れといてください。 発酵成形ができましたら天板に生地を並べていきます生地同士少し間隔をあけて並べるようにしてくださいこの後最終発酵していきます発酵器をお持ちの方は35度で30分発酵させてくださいもしくはお部屋の暖かいところで生地の大きさが一回り大きくなるまで発酵させていきましょう乾燥させないように気をつけてください30分経ちましたかなり膨らんでるのがわかりますか では卵を塗っていきます塗りムラがあると分かってしまいますので全体的にねムラのないようにしっかり卵を塗っていきましょうこのままでもいいんですけれども今日はね何個かハサミで十字に切っていきます深く入れすぎるとガスが抜けてしまう恐れがありますのであまり深く入れないようにしましょう慣れてきたらね結構深めに入れても大丈夫ですはい、では焼いていきます 180度で10分から12分焼いていきますパンが膨らんで焼けていく過程をちょっと見てみましょう焼き上がりましたのでオーブンから出していきます綺麗ですねピカピカに光っています パンをケーキクーラーに移していきますかなり柔らかいのでパンを潰さないように気をつけて移してくださいね焼きたてはどんな感じでしょう柔らかすぎててちょっと潰れちゃいましたね咲いてみますね湯気見えますかまだまだ暑いくらいですパンはね一肌ぐらいに冷めてから食べてもらった方が美味しいです いかかがでしたか私でも作れそうってちょっとは思っていただけましたでしょうかもしよかったなって思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいですもっと学びたいと思われた方は動画によるオンライン講座をご用意しています作業の一つ一つでね一回一回止まってポイントをお伝えしていますのでより分かりやすいです概要欄に書いてありますので是非そちらの方をご覧ください 今日もご覧いただきありがとうございました。ではまた。